それではこれから計算機数学のの第7回の授業を始めますまず授業に入る前に前回第6回のまとめです。前回は一変数多項式の乗算のアルゴリズムと計算量多倍調整数と単精度整数の乗算のアルゴリズムと計算量の見積もり多倍調整数同士の乗算の アルゴリズムと計算量の見見積もりについて見てきましたそして整数の乗用付き序談の定義を復習した上で多項式の乗用付き序談のアルゴリズムについて学びました。今回はからはテキストの第4章でユークリッド語助法について学びます。 それではテキスト第四章のユークリッド補助法に入ります。テキストを持っている人は四十九ページをご覧ください。最初に第四点一節のイデアル上用環、最大公約子、最小公倍子の話から進めていきます。それではまずここではともに 2年生の時に学びましたその代数入門の内容を中心に記号や言葉を復習していきます。えっと、まず今後は R を可観感とします。そして、えっと、R の中にはそのイデアルというのを考えることができました。でイデアルにはあの生成源が存在しております。それから、えっと、イデアルには有限生成という概念もありました。 あと1、えー、つの弦で生成されるイデアルのことを、まあ、単行イデアルと呼んでおります。それから R にはあの常用類ですねを定義することができます。それから、えーとまあ、常用類に自然な演算を導入することでこの常用類は管を成しますのでこのようにして得られる間を常用間と呼びます。 次にテキストの定義 4.3 ではこれから用いる主な言葉の定義をしておりますので各自復習しておいてください。そこではその「役限」「倍限」「最小公倍子」「最大公約子」「単元」「逆限」「規約」といった言葉およびその概念の定義をしております。ここでは詳しい説明は省略します。 えー、ここであの最大公約数と最小公倍数に関する注意を一つ申し上げますがこの GCD と LCM はあの一般に1位ではありませんけれどもあの整数間においてはえそれぞれ正 の, の数にとれば1位に定まることに注意しておきます。それではテキスト第 4.2 節ユークリッド生域と語助法」に進みます。 まず最初に定義 4.11 にありますユークリッドの定義を行いますここでは R を正域としましてそれから D を R から自然数と負の無限大の和集合への写像とします。この時に R がユークリッド正域であるとは次のような条件を満たす時に言います。A と B を R の2のとしますで。この時にもし b が非0ならばある r の源 q と smallr が存在しましてどういう条件を満たすかというと A イコール BQ プラス R、かつこの先ほど定義しました作像 d の r が d の b を下回る上回らない下回るような条件のでまでこのような条件を満たす。 スモール q とスモール r という正規 r の弦が存在するとき、このような条件を満たすときにこの r をユークリッド正規と言います。でここで射像 d をユークリッド関数と呼びます。それからと q は小、それから r は正与と呼ばれる弦です。ここでユークリッド正規に関する注意を述べますと。 一般に与えられた a と b に対して q と r が1位に定まるとは限りません。この点に注意してください。次に定義 4.14 で「互いに素」という概念の定義をしておきます。と a1 から an が r の原理であるときにこれらが互いに素であるとは。 と a1 から an の GCD が単元であることを言います。で特にえとふ つ, 2つ r の二つの弦 a と b が互いにその時にこのテキストおよび授業ではこのことをえとこの直角のような記号を用いて a と b こういうような記号で表します。